こんにちは。今日はこちらの新型のシエンダ。5人乗りのハイブリッドの車になりますで。私、この車実は先代モデルも扱ったことがないんですけれども、まあ、今回初めてということでご紹介を私なりにさせていただきたいと思います。まあ、主に私はあのホンダ車、 メインで取り扱ってますので、フリードとの違いの観点でご紹介できたらなと思います。で、まずこちらは5人乗りのハイブリッドということで、まあ、非常に定番な紹介になりますが、タイヤから入っていきますと。とえなセーブを履いておりまして、ec300 これホンダ車でも使われてたりします。で、18。5の60の。 1 15とということで15インチフリードも15インチだったかなと思いますが同じサイズのものを履いています FF なので当然リアも同じサイズになっているかと思いますが年のため見ていきたいと思いますが同じサイズ同じ銘柄の対応を履いているという状況になります 車内はもう、車外はもう見ての通り、なんかルノーの車、なんか外車に近いような車、カーゴ系の、まあ、ヨーロッパのカーゴ系の形をしたような、まあ、車になっていて、まあ、もの珍しい車に乗りたいという方にとっては、すごくお勧めできる車のデザインになってるんじゃないかなと。 思いますで、こちらの車内を開けさせていただいて、見ていきますと、まず、私、気になったのが、ドア閉めるときなんですけど、まあ、通常、ここにドアポケットがあったりするわけなんですね、まあ、ドアポケットって、まあ、これがドアポケットですけど、こっちにもドアポケットがあったりするわけなんですけど、ここから閉める癖があって、 まあ、ここにこの車ついてるんですけれども、まあ、どこにあんのかなっていうところで、まあ、ここにつけたということで、まあ、少しこう特徴的なところになっているかと思います。それから、この辺の基調なんかは割とステップワゴンのエアーに似たような基調です。エアーもこういった少しこうリビングっぽいような素材を使っていたりしますけれども、 まあもうこれはなんかエアーのコンパクトモデルみたいな、なんかそういったイメージがすごくぴったりと合うのかなという気がします。もうホンダ車からもう、ホンダ車からこのシエンタを見ると、まあそういう雰囲気というのがすごく漂ってるかなという気がします。で、こちらのシートの素材も、このインパネに使っている素材と同じものが使われています。結構この クラスの車としては大きいシートになってるんじゃないかなと思います。でシート自体も、まあ、高さ調整とリクライニングがついているような状況。でハイブリッドにこの車はなっているんですけれども、まあ、実際なんか少し乗せていただいて、ハイブリッドになりますんで、 パワーボタンがあります。こちらを押していただくことによって、こんな感じでメーターが表示されます。メーターがすごく一新されていて、仙台モデルがどういったメーターなのかっていうのはちょっと私はあまりよく詳しくはないんですが、こちらメーターも新しいものに変わっているので、すごく未来感を感じる。 これ車をこう、この車を購入された方なんかはすごくワクワクし、ドキドキするような、そういった車になってるんではないかなと思います。であとすごくいいなと思うのは、ここ、ドリンクホルダー。私もすごく思ったんですけど、最近、あの、1リッターのドリンク、私、大洋ちゃんの小屋緑茶好きなんですけど、それが入るサイズの、このドリンクホルダーになってるっていうのがすごくまずいいところだなと。 思いました。これフリードにはね、当然なかったわけなんですけど、これがついている。ステッパゴンにもなかったですね。で、この支援タにはそれがついているというところであったり、あとはこの、ここに小銭を少しこう置いたりとかできるっていうところもよく考えられているなっていう気がします。で、ここも、しっかりと、中 か, かなりこれ深いです。ステッパゴンも私、 今、RP を乗ってますけど、ここの収納ボックスかなりね、重宝するんですよね。だから、こういったところにやっぱりあった方がね、いいと思うし、これのいいところは、ここにセンター、コンソールボックスがあるにもかかわらず、まあ、今時の車みんなそうなんですけど、ここのインパネの上がフラットになっていて、車の見渡し、それからサイズ感、こう横幅、 まあそういったものがすごくこう掴みやすくなった設計になってるのが最近の車なわけなんですけれど、そんな中でこういったコンソールボックスがちゃんと入ってるっていうのも、まあ、これも少しこう新しい発想なのかなっていう気が僕の中ではする。まあそういったところもすごくトヨタらしいところなのかなという気が私の中では以上にします。でステアリングも このシエンタのこの車格の車では思えないような、これ本側向きのステアリングではないかと思うんですが、非常に座り心地もいいです。それからインターフェース、ディスプレイオーディオが、これはノアボクシーと同じ 10.51 サイズのディスプレイオーディオになっています。これもしっかりと付いております。 こちらのエアコンの表示なんかはノアボクシーとは少し違ったものにはなってますけれども、まあ、これはこれですごく良さげだなと思います。エアコンのつまみ、それからフー調整がついているものになっているで。こちら。 ハイブリッドなんですけど、ちゃんとこれ、ハイブリッドのノブ、これもノアボクシーと、この、この辺の色が違いますけど、これノアボクシー、ハイブリッドのこれオプションなんですけれども、シエンタも多分これオプションじゃないかなと思うんですけど、通常これゲートなんじゃないかなと思うんですけれども、この車にはこのノブが付いています。それから、ホンダ車にはもうね、まあないんですけど、このトヨタの車にはしっかりと、あの、EV モード ドドライブモードということで選べるようになっています、まあ、この辺はまあ EV モードなんかはまあより一層ね、あのリチウムイオンバッテリーをこう追い込んで使いたいと。まあ、放電がバッテリーの寿命に影響してくるっていうのはあるんですけれど、一時的にやはり少しこう過放電させて、ね、より EV で走らせたいっていうセチュエーションなんかもあったりすると思うんです。状況によっては。まあ、そういった意味ではこうドライバーに ドライバーが選べるような、そういった方が私もすごくいいのかなって思ったりするんで、指ボタンはあった方がいい派なんですよね。だからあった方がいいなっていうことで、これはついてますんで、こういったところはすごく偉いところかなって僕は思います。で、こちら。このシエンタもハイブリッドですと AC100V の 1500W 電源がついておりまして、 まあ、トヨタの車はハイブリッドはこういった給電システムというものがしっかりとついている。しっかりと震災とか災害に備えて、このライフラインを車で整えておこうというところもトヨタの方針としてあるわけなんですけれども、こんな社にはね、これが残念ながらね、今回ないんですよね。でもシエンタにはちゃんとこれもついています。もちろんホノアボクシーにもついています。こういったところなんかはやはりトヨタ偉いなって思うところになります。 これはちょっと今、オッドキャスト。まあ、オッドキャストも私の動画を見ていただいている方はすごく関心持たれている方が多いんですけれども、まあ、オッドキャスト、これは市販品のオッドキャストなので、こちらはまた後日別動画でご紹介をいたします。で、こちら、収納ボックス。これはドリンクホルダーではなくて、普通の何か物を入れたりするもののようですね。まあ、こういったオッドキャストとか、こういったものを入れといてもいいかなと思います。 でこちらも同様で、しっかりと、ジーターのペットボトルも入るサイズのドリンクホルダー。こういったところもすごい偉いですね。いいなと思います。あ、あとこれです。すごい。ティッシュの箱って結構車にこうポンと置いとくといろんなところにこう散乱しちゃって最終的にこう潰れたり汚らしい感じになっちゃったりすると思うんですけど、これすごく偉いですね。 これ今ちょっとゴム取れちゃったんですけど、ちゃんとこれゴムがかけられて、しっかりとこう、報ードできるようになってる。こういったところなんかも、すごくやっぱ発想として新しいなっていうことを、やっぱりこう、感じるところですね。はい。で、まあ、ここは車検処理だったりします。まあかなり深い、深くなっています。まあ、このティッシュの箱、こういったところなんかも、すごく、まあ、ちょっとしたところなんですけど、こういった、 工夫がなされてるっていうのは、まあ、ものすごい大事なんじゃないかな。車をね、買う上でもすごい大事なことなんじゃないかなと個人的には思います。こちらもです。ペットボトルもちゃんと3種類選べる。まあ、通常の車ですと、500ml のペットボトルでも結構入りにくかったりするんですけど、これ、ちゃんとスマート、ミディアム、ラージということで、ちゃんと1リッターぐらいまでのペットボトルも、ここで、ここでも入るような設計がなされてると。 管理官やっとこういった配慮っていうのはすごく必要なことなんだなっていうことをすごく感じます。ちゃんとそういったものもしっかりとついております、この車には。素晴らしい。であとは、まあ、この辺は今までの見てきた車とも特には変わらないですし、フリートとも特には変わらないかと思います。はい、それでは次にですね、2列目。 を見ていきたいと思います。あ、その前に、こちら。ウォークスルー。ハイブリッドなんですけれども、ちゃんとウォークスルーができるっていうのは、このシエンタも共通です。フリードもハイブリッド車なんですけれども、ちゃんとウォークスルーができるような設計になっていると。まあ、いうことで、その辺は同じようになっております。 はい。それでは2列目移っていきたいと思いますあ。2列目の広さを見るために、私の身長は今175センチなんですが、ドラポジに今合わせている状況、自分のドラポジに合わせて2列目見ていきたいと思います。はい、この状態です。 この状態で後ろに行くっていうのがちょっとできないんですけれど、まあ助手席からでしたらいけるんですけど、シートをスライドさせないと後ろに行けないんで、ちょっと一回降りて後ろに行きたいと思います。で、もちろん電動のスライドドア付きになります。 で2列目です。はい、で2列目なんですが、うわ、もう全然余裕ですね、この広さ。175センチの私のドライビングポジションに合わせてる状態でも、うん、しっかりと。で足が、最近の車そうなんですけど、ステッパーコンとかもそうなんですが、足がちゃんとこの下に入るようになっていますで。フリードは、もうだいぶ前の設計の車なんで、まあ、ちょっと足が下、入らなかったと思うんですよね。で その代わり、この着座位置をかなり低くまで、ギリギリまで低くまで持っていって、この後ろからの視界を良くしていたっていうのがあります。フリード結構、あの、後ろに行けば行くほど高くなるんですね、着座位置が。なので、見渡しが良くて閉塞感を感じないような作りなんですけれど、支援隊に関してはちょっと少し発想が違っていて、このヘッドレストなんかもかなり大きめなんで、 前の見渡しとしては、まあフリーの方がいいかなっていう気はします。まあもちろん当たり前なんですけど、シートの位置が少し高めなので、その分下が空いてて居住空間があるよということで、まあどちらを取るかということになると思います。はい。で、シート自体は、こちらは5人乗りの車になりますんで、まあ機械があったら今度7人乗りもご紹介できたらなとは思うんですが、こちらは5人乗りのシートになっています。 材質自体は同じものです。フロントのシートと同じものになっております。で、こちら。倒しか、まあ、リクライニングがちゃんとついていて、うん、3段階、4段階。まあ、詳細は、カタログ等にも書いてあると思うので、そちらを見ていただいて、複数、リクライニングができる。複数段階でリクライニングができるようになっているということと、 しっかりとここは後ろのラゲッジから前のこの2列目のヘッドレストまでこの辺まではフラットになっているとほぼフラットですちゃんとこの板があってフラットな状態を保てるようになっておりますはいで初期位置がこの位置になります で完全に倒すと、まあ、ここまで倒せるようになっている。で、アームレストとかはないんですけど、しっかりと3人がフル乗車できるようになっていると、まあ、いうことになります。それから目玉なのがサーキュレーター付きということで、結構、 二列目ってミニバンって暑いんですよ、すごく、えー。僕もミニバン乗ってて、二列目最近撮影とかで使って乗るときあるんですけど、やっぱね、二列目結構暑いんですよね。で、これはあ、結構なんか面白いですね。ちゃんと、ここに、送風、こう、これ、送風のこれルーバー、単なるルーバーのように思うんですけど、ちゃんとこれで、ここの風を、位置を変えられるように、 なってますこれもね、すごいですね。なんか新しい発想で頭いいなって、トヨタのエンジニアの人頭いいなと思うんですけど、うん。これはサーキュレーターなんですけど、すごくいいですね。特にエアコンの風がもう直が嫌いだ嫌いで、どちらかというと、送風の方がい い, い, いよっていう人にもすごくいいと思います、これは。 で今私も結構暑がりなんですけど、このぐらいの時期、もう9月に入りましたけど、このぐらいの時期ですと、もうサーキュレーターちょうどいいなっていう。で、これサーキュレーターなので、もちろん、温度あったかい時、エアコンを入れた時、暖房を入れた時なんかも、後ろの空気のその循環をさせるにも、すごくぴったりかなと思いますんで、まあ、これは、うん、よく考えられてるなというのを、また改めて、2列目に乗っても感じれるポイントというものが、 しっかりとあります。ただ、鉱石のモニターがちょっと付けれないのかなこれは。まあ、これ、この仕様じゃないものもあったりすると思うんですけど、これをつけちゃうと、鉱石モニターがちょっと付けにくい。まあ、この辺に付けれるようにもなるかもしれないんですけれども、うん。まあ、これはね、あった方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり2列目以降、エアコンがないと結構やっぱり辛いっていうのもありますんで、これだけの大きい車になって まあ、シエンタというでもかなりリア大きいです、相当。なので、これはサーキュレーター、エアコンディショニングぐらいはあった方がいいかなと思います。でもこの辺のドアのトリムなんかも安っぽさがすごくなくて、こう、前に少しこう、張り出してる感じで立体感がある作りになっているので、なんか全く安っぽさ、バンっていうなんかその安っぽさっていうのが、なんか少し軽減されてないような気がしますね。 で、ロールサンシェードも付いていて、日よけにもなっているし、ロールサンシェードから少しはみ出ている部分に関しては、このような形で、しっかりと見えにくいような対策、見えにくいような処理がなされていると。この中もトヨタの、トヨタらしい思想になると思います。ホンダ車にはこれはないです。USB、運転席側ですけれども、こちら、タイプ C が2つ付いていたり、 ポケットがついていたりということで、これでも十分なんじゃないかなっていうぐらいの装備がしっかりと整っているとまあ、いう車になっております、はい。それでは次にラゲッジ。この車は3列目がないので、最後、ラゲッジを見てみたいと思います。あと降りるときはちゃんとここにノブがついてるわけじゃなくて、このトリブに。 一体型のグリップ付きになっている。こういったところなんかもすごくコスト低減になっていいんじゃないかなと思います。はい。これは電動のゲートではなくて手動になっております。まあ手動でも全然もう自分で使う分には。 それでもいいのかなという気がします。で、こちら、トヨタの車は自動給電システムというのがついていて、なおかつハイブリッドですと、先ほど前にコンセント 1500W 電源いましたけど、後ろにも AC100V の 1500W 電源というのがどの車でもついています。もちろんこの車にもついている。で、3列目仕様もあるんで、ここに。 カップホルダーとか小物入れなんかもついていたりします。こちらもしっかりと小物入れとカップホルダーがついている。で下です下は、まあ、小物入れになっておりまして、まあ、この辺はこれなんだろうなこれおそらくバッテリーじゃないかなと思うんですけれども。で この前にはハイブリッドバッテリーだと思うんですが入っている状態なので開けることはできないなのでまあ実質下に関しては物を入れたりするスペースというのはないんですけどフリードも確か同じだったと思うんですよねそんなに入るスペースってなかったと思うんですけどもこのシエンタに関してもまあ基本的には この床下には収納できるスペースっていうのはほとんどない状態ではあるんですけど、ラケット自体はかなり広くはなっているんで、物自体を積むということも可能になっているということになっています。はい、でパワーユニット自体はこちらは直列3気筒エンジンの THS2 の組み合わせのあエンジンになっていると、まあ、いうことになります。まあ、詳細に関しては、 カタログの方を見ていただければと思います。はい。ってことで、今回はこちらの新型のシエンター。こちらはハイブリッドの5人乗りの車になるんですけれども、フリードとの違いの観点でご紹介をいたしました。で、やっぱり印象的だなと思ったところはやはりこのまあデザインもそうなんですが、デザインは好き嫌い分かれるところがあるんですけど、やっぱ機能面、 で今気づいたんですがちゃんとこのねブラインドスポットインフォメーションがついてるっていうところであったりこの大きなペットボトルも入れられるでこちらのドアポケットにもちゃんと、まあ、こちらはミディアムまでなんですけど助手席の方はラージサイズまで入れられる配慮がなされていたりとかあとはこの インストルメンタルパネルがフラットなんだけれども、こういった小物が収納できる部分があったりであるとか、それから、このティッシュです。このティッシュが固定できるような機構を持っていたりとか、まあこういうところですよね。なかなかこういったところ、当たり前のようで実はなかなかこう気づけてなくて、 従来の車にこうついてない装備っていうのが、やっぱりこのトヨタの車にっていうのは、新しい車そうなんですけども、まあついてきているという部分、それからこちらのサーキュレーター、まあこういったものです。こういったものが、やはりこうついているということを考えると、やっぱり装備という面においては、やっぱりこうトヨタに勝る車はないんじゃないかなということで、まあ私自身今回、まあ最後の締めくくりとして、 まあ、所感ということで、お伝えできるかなと思います。はい、ということで、この車、次回、試乗してみたいと思いますので、まあ、フリードとのまた違いも含めて、こちらの車のインプレッションをお伝えしていきたいと思います。当チャンネルでは車よび、カー用品のレビューを行っております。また最近では、車のガジェット品等のレビューも行っておりますので、ぜひ興味のある方は、そちらの方もご覧になっていただけますと幸いです。 それでは失礼を